ご視聴いただきありがとうございますあっちい<笑>これもうおしまいだなこれもう無理だもう今日のねエンディングはね夏か買いにいきますはいということでですね本日もガメカツガメガメ会議やっていきたいと思いますでこのガメガメガメカツ会議なんですけれども視聴者さんがわからなかったことーチメだったり制御だったりわからなかったことを私ポリオが実証検証していくコーナーになりますで本日のねお便りはですねドラえもんさんからですお疲れ様ですちょっと質問です レイラン中のフリーズって設定差がでかいと思うんですが裏カメラでビッグ確定なのに化けになってしまってからフリーズしてビッグ昇格する場面に遭遇しました完全に化けからビッグに昇格る設定差がでかそうだと思うんですがビッグ確定からなのフリーズってあんまり設定差があるように感じませんフリーズはどんな状況からでも設定差が特大ということでいいんですかねご存知でしたらよろしくお願いいたしますじゃあね早速ね答えていきたいと思いますビッグ確定からのフリーズ設定差があるのかな あります はい、で、これなんですけれども、まあ、なんでそう言いけるのかっていうと裏ガメラとか3択の当てってビッグじゃないですかで丸玉にそのバケになってそこから昇格することってあるんですよ僕もそれ聞いたことあるんでそれはもうメーカーがもうビッグ確定って言ってるんですよでビッグ確定なのにバケが出てくるわけないじゃないですかなのでバケ中にその昇格フリーズを抽選してるっていう考え方はもうその時点で破綻してると思うんですよでそうじゃなくてその通常時にビッグが 当選されていてい当選の一部でレギュラーを経由してビッグになるよっていう考えの方が多分自然だと思うんですよね。 で実際にレギュラーから昇格した時ってこれジャックって一1個は消化されてるんですよだから実際はあのバケが消化されてその後ビッグが出てくるんじゃなくてもうビッグの一部としてバケが出てるんですよだからジャックが消化された状態出るんでこれなんなら損なんですよねでそういうところから見るとビッグってだいたい設定式から設定力 で, で365分の1か360分の1じゃないです か, だから昇格フリーズから、えー、と360で割っていただいた、えー、この値多分ここら辺出てる と思うんですけどもこの確率でビッグは当選してるんだけどもレギュラーを経由して「昇格フリーズ」という演出を得てビッグになるんですよっていう風だと思うんですよね多分これに関してはね多分ね相当ね意見が割れると思いますのであの、ね、Twitter の DM の方にねあのお便りねお待ちしておりますので何かあった方 あのほかあの YouTube のコメント欄とかあんまりしてるのでまあ、あすべてね、僕のね推察なんでえー、今回もですね池袋グリーンピースの西口店さんで実践させていただきますそれでは頑張ってまいりますイェイイェイ今日もね、もちろんねそのね、リセットということで数ヶ月前まではね絶対リセットは入れなかったんだけどなん僕が動画でちょっと たら改善されまして。まあでもリセッでないと作れないからね。その24から23に関してはビンポみたいなのをね。やらせてもらったんだけど、ね、あれやっちゃうともう本当になんか閉店ってんてんま。いところになるん で, で、編集がもう追いつかないんで。 今回はスト で,、ね、でもね、バっテーマも決まったんで、こ、はい、の富士山の誕生は、えおとといは、なんとこのいつもね、撮影させてもらってるこのグリーンピース、いぶこの西口店さんの店長さんの誕生日ということで、えーまあの、ツイッターの方でね、なんか欲しいものあるかって聞いたんですけど、でうちに来てくれるだけであの、お金吸い取ってくれるからいいということで、まあ、お, めおめでとうございますとて。はい 言ってからされば、あの設定一致群馬試験あの作ってくれれば僕それやりますんでは い,、うん、いとりあえずね、今後もよろしくお願いいたします、うん、まだ開始間四十分経ってないのに二枚が来ました<笑>やべよ、出るんだけど ATM だったけどこれ今日負けたな、もう<笑>今日終わったな、今日これダメだこれ、えー ちょっとよーしよかった 隣の上に打つだけでキヤコンするってやばいだから4枚目入りますそしてやばいです合算1 2十2分の1ですあと1枚かかるじゃんこれやばいぞー、えー、おっ 来たんだよね、こんなの初めて来た。<笑> はいと思いますけどいいうことで1もうとこれでダメだったら帰りやな今日は。 いただけただろう いやあ日か明日行くわ明日明日行きます出直してくるわあーもうないもう 4.9 ないないないはいお疲れさま3万4000円目からね平日<笑>なんか絶対実践しないんだけどあんまりも取れるのが少なすぎて残業です<笑> おっうわこれがねそのまま発電しちゃうのはおこれどうなってだよねきたああっすよしよし<笑> やばめっちゃ気持ちいい最初の時期に止めちゃうよえる、ー、よ6553分の1どこかめっちゃいいなやっぱりうーんちあこれはあれでしょうこれきそうにのぼ切りにうーん 出てこねこ、OK、お願いお願いおっ<笑><笑>でもね奥が変わらないんだよね残念<笑> ということでえカメラの本気をお楽しみに皆さん今日はですねアラジンクラシックこれはね、歌ざるを得ねえこ<笑>れは残念ながら歌ざるを得ないこれは抗えない、もうしょうがない ね、以上おーったーよしここは20分まで出まス 何でマジか熱い熱 い,、ね熱いね、よしこれは、ね、あるんだあるあるあるう い, よいよ で上がったいや今ね光らなかったけどそうさっきのラクダで上がって SNC う, うわーガメラちょっとよかったーうわー最悪ーはいってことでね、まあ、さっきまではあの夢の中だったということでやっぱガメラよー あの、ハー半歩はあのね、発展するとね、当たらないんですけど、実は当たらないときもあるんですけど、当たりましたー。 アラジンを打った時にカズレインツばっかりずっと取り続けてもう完全に容量がなくなっちゃいましたはい<笑>やめややめや<笑>はい実はお疲れ様でした、えっと、今日で下半期の方が終了になります、えっと、本動画はですね、まあ、ガメラを100万回回して、まあ、120万円儲けようという そういうコンセプトになっているんで決算の方をねさせていただきたいと思いますはいあの謝罪会見ではないんですけれども、まあ、一応決算のとかで今日はスーツでね、はい、頑張っていきたいと思いますまずここまでの25回の通算成績が回転数が5万6933回転で投資が2万8976枚の回収が2万4874枚で収支の方がマイナス ししましたもうね都合が悪くなったん で, で画面介護の方ねもっ10万円入ってたんですけどあれがもう全部なくなってもうポケットマネーから出し始めてたんでもういいやと思ってもうこの表示は全部消してでおそらく現金の方は収支取ってないんですけどマイナス13万14万くらいだと思いますでここまでですね実はユニメモ情報っていうのを出してなかったんですけど まあ、今日はこれを共有しながらちょっと皆さんとね今までをちょっと語っていこうじゃないのというエンディングになりますだって皆さんだって見たいですよね、まあ、自分がまあどれぐらい損失を出してるのか見たい方もいらっしゃると思いますのでちょっとここら辺の方で載せていきますボンあのちょっとねあのごめんなさいこれね26回目の撮影もしちゃった後の後なんで<笑>あのあの25回の時にスクリーンショット撮るの忘れちゃったんでちょっと26回目までの表になっちゃうんですけれども で、皆さんまこ、あ、こ注目ですね技術介入成功確率とこちらの方が 92.7% ということで、ね、はい100回以上ミスっております、えー、すいませんでまあこれなんですけど最初の方とかの画面の音響を始めた時とかその台と自分の頭の距離がすごい離れててめちゃめちゃ早いです速いじゃないですかリールって1回転で 0.8 秒とかなんで。 めちゃめちゃ早いのにめちゃめちゃ遠くから押さないといけないってやっぱり自分 の, その目に関するその遠近法といいますか感じ方がねちょっとねあれだったんですよはいちょっと日本語 で, ですね、はい、出直してきますはいでえっ、ー、とこの総通常ゲーム数からですねこのピックの142回とレギュラーの111回、えー、とボーナスは全部で2 1 3回引きました合算確率が 231.04 分の1ということでえ設、ー、定 以下ということで回割っていただくと411分の1はやばいよ<笑>はいもう設定1以下ということでビ、まあ、ッグが本当にいけてない、まあ、300めちゃめちゃ外してるからねもう7回連続くらい外してるし、まあ、超カメラもね250回ボーナス引いてまだ確認が1回も取れてないあとは何ですか